このビデオを見てくださりありがとうございます多分誰も見てないってことを想像しながら説明したいと思いますまず、あ、D2L とどうやってクラスを登録するかの説明をしますイエーイじゃあまずブラウザを選んでくださいだそうですインターネットエクスプローラーでも google chrome でも safari でも何でも構わないので自分の好きなブラウザを使ってください その後ですね多分ラップトップ借りてる方だと、もう勝手に Winona みたいな紫色のページが出てくると思うんですが、もし借りてない方、また出てこない方は winona.edu で、Winona のお役立ち、たぶもう来てる方なら何 回, も飛んでるあ何回もこのページ来てると思うんですが、来てください。インターネットが来ないですね。 なんで私の時だけ、さっきもこれで一回中断したんですよ。もうこれ、もうただ働きなんですよ。ちょっと待って も, うもう取り直して、これもう7回目でもう取り直したくないんで、インターネット来ることを祈ってるんですが、来ないですね。あで、変なとこ飛んじゃった。ウィ i r o n a e d u 来ました。このホームページにしていただいて、で上の 大きくないちちっちゃいこのリソースから2番目あごめんなさいリソースに1回飛んでいただいてそこから3番目 D2L ブライトスペースを大事なところに大切なものがあるものを開いてくださいで次にスター ID とパスワード出てくると思うんですがスター ID こので、ね、星なんですかね星んですかねを、えー、と自分の ID もらったかメールで送られてきたと思うんですけど アルファベット2文字数字4文字英語2文字でパスワードは自分が分最近よく使ってるいつものパスワードだと思いますそれをログインをしてくださいそれ誰か今来ましたねはいで D2L 飛んだと思うんですがその中にセルフレジストレーション左上にリンクがあるので押してください その中にですねオリエンテーションなんかこれオリエンンテーションのクラスみたいですね。私もそんなの受けたことないんですが、オリエンテーション、どこなんですかあ今もアシスタントにやってもらってます。安心してください。で、なんかいっぱいあるみたいなんですけど、多分あんまりこのページは使わないと思うんですが、これかなあ見つけました。 を押していただいて、右下のレジスターを押してください。で、もう一回押してください。で、もう一回このフィニッシュで終わるそうです。もう気にしないでダーンでいいそうです。で、登録するとページにこの笑顔がいっぱいのインターナショナルスチューデントオリエンテーションのページが出てくるそうです。それでですね、 今私ちょっと動かしてないんでどこを何を説明すれば分かんなくなってきてるんですけど、えっと、とりあえずこの最初のディスクリプションを読んでくれたそうですでここにもう一回私のこの声が聞きたい人はここに言っていただくとあります<笑>で、えっと、主に授業の教材とか教科書みたいな資料みたいなこの左側のマテリアルの下のコンテンツにあるそうです なんでこう分かりにくいところにあるんでしょうね全部ねでテーブルオブコンテンツとかいろいろあるんですがそうですねここから例えばこういうアップデートなん何回飛ぶと PDF が出てくるのでここで好きにダウンロードできますあとはですねえっ、ー、とテストを受ける時は ごめんなさいこれはあれですね提出する時何か書類提出したいと時はアサインメントのアサインメントになりますあとはここでグレード見れたりクイズも受けることができるそうですあと私は一回も使ったことないんですけど図書館があるよってことを説明してくださいだそうですあとこれも使ったことないんですけどチャットができるそうですあとは新しいあの先生から 返信が届いたときたらここになんかオレンジ色の光が光ったりします。それでですね、えっと、あなんか今右側でせかされちゃってるんですけど、えっと、もしそのメールアドレスが欲しい、あごめんなさいね、D2L に質問があればここにメールしろっていう方が今右側にいるんですが、これですね、あの、はい。 なんかもう一回説明したいのかもしれないです。ちょっとごめんなさい、私動かしてないんですよ、許してください。えっと<笑>、このもの、見てください。だそうです。それであの、メールアドレス見せてもらっていいですか。メールアドレス。あはい、こちらに、あの、何か D2L のことで質念があれば。 この kkhanal16atwinoda.edu でもう彼女いるんですかとか彼氏いるんですかとか学校の不安とかも聞いていいそのそうなのでメールしてあげてくださいご入学おめでとうございます学校生活楽し ま, ましょうありがとうございました